ただいまから文教科学委員会会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに福岡高丸君及び宮沢優香君が委員を辞任されその補欠として小野田喜美君及び伊藤孝恵君が選任されました理事の補欠選任についてお諮りいたします委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっておりますのでその補欠選任を行いたいと思います え理事の選任につきましては、選例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか、ご異議ないと認めます、それでは理事に上本美恵子君を指名いたします、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします、政府から趣旨説明を聴取いたします、林文部科学大臣。 この度、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。我が国の著作権制度については、これまでも蓄次整備を進めてまいりましたが、文化芸術立国、知的財産立国の実現に向け、その一層の充実が必要となっているとともに、著作権法制における国際的な協調の必要性が高まっているところであります。この法律案は、近年の情報通信技術の一層の進展に伴う、 著作物等の利用をめぐる環境の変化を踏まえ、情報通信関連事業、教育障害者福祉、または美術館等に関わる著作物等の利用に関わる社会の要請に対応し、著作物等の利用の円滑化を図るとともに、著作権等の適切な保護に資するため、必要な改正を行うものであります。 また、この法律案は、印刷物の販読に障害のある者の著作物等の利用機会を促進するため、世界知的所有機関において平成25年6月に採択された、盲人・視覚障害者その他の印刷物の販読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結のため、必要な措置を講じるものであります。次にこの法律案の内容の概要についてご説明申し上げます。 第一に情報通信技術の進展等の時代の変化に柔軟に対応できるようにするため著作物等の市場に悪影響を及ぼさない一定の著作物等の利用について適切な柔軟性を備えた権利制限規定の整備を行うものであります昨今の情報通信技術の急速な進展を背景にビッグデータや人工知能等をめぐる技術革新によりこれらの技術を活用したさまざまな著作物等の利用方法が新たに可能になると と, ともに将来においてもさらなる変化が予想されます これらの技術を活用した著作物との利用方法には、権利者の利益を通常害さないと評価できる利用形態や、社会にとって有意義であり、かつ権利者に及び得る不利益が軽微な利用形態も多く含まれます。このため、このような著作物との利用について、法の明確性及び予測可能性を適切に確保しつつ、 将来の変化にも柔軟に対応することができるよう著作物等に表現された思想または感情の享受を目的としない利用電子計算機における著作物等の利用に付随する利用電子計算機による情報処理およびその結果の提供に付随する軽微な利用等について権利者の許諾なく行えるようにする措置を講じるものであります第二に教育の情報化に対応した規定の整備を行うものであります 学校等の情報通信技術を活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため、学校等の授業の過程において利用できるよう、教師等が著作物等を公衆送信する行為等について、相当な額の保証金の支払いを条件に、権利者の許諾なく行えるようにする等の措置を講じるものであります。第3に、障害者の情報アクセス機会の充実に係る規定の整備を行うものであります。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 第四にアーカイブの 利, 利活用促進に係る規定の整備等を行うものであります。美術館等におけるタブレット端末等を用いた作品の解説や紹介のための著作物等の利用、展示する作品の所在に関する情報を一般に提供するための公衆送信、国立国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送付等について、権利者の許諾なく行えるようにするとともに、権利者不明等の場合の最低制度の見直しを行うものであります。 このほか所要の規定の整備を行うこととしております以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります何卒十分ご審議の上速やかに御可決くださいますようお願いいたします以上で趣旨説明の聴取は終わりました本案に対する質疑は後日に譲ることとし本日はこれにて散会いたします